もうちょっと中まで入ってくださいはい立ち止まらないでくださいこちらは ふさわないでください。 うまくくいことばにりってにじむだ の, の孤独な夜もきっと報われることがあるだろうでも出会えてよかった出会えてよかった心からそう思う仲間たちが今ここにいるそれだけでも十分じゃないかさあ一緒に行こう怒りに行ってお破れた 今日は最大限の感謝でありがとうございました<笑>